えー、こんにちは黒田和之ですす今日もごご視聴ありがとうございます、えー、悪口批判は帰ってくるっていうですねまあよくあることですけどちょうどそのまあいろいろ悪口とか批判とか言われて凹んでる人とか、えー、質問とか相談が相次いだのでまあ僕なりにいろいろまとめてみたんですけど自分の考えを今まとめてまあまた今度どんどん変わっていくものかもしれないですけど僕がまあ 心理学、ちゃんと学校に勉強しに行ってたので、そういう心理学の時に習ったことなどを、まあ、いや対処法とかをお知らせしたいなと思います。えー、まあ内容的にはですね、まあ悪口批判って、まあついつい言っちゃうと思うんですけど、まあこれってこだわってるから出るわけで、別にその一概的に批判悪口が悪いわけでもなくて、成長するための一つのポイントだったりするので、ただまあそればっかり言ってると、不を引き寄せちゃいますよね、みたいな。僕もそういうのちょっと陥ってた時期があって、 そういういのをこう発信しなくなってから雰囲気変わったねってよく言われるようになりました、まあ、それがこれだけのポイントかどうか分かんないですけど、まあ、自分の感性と違う悪い部分っていうのはやっぱ目立つのでついつい言っちゃいがちになるんですけど、まあ、好きになる必要ないけど共存できるようにしましょうよとあと伝え方のポイントと悪口が始まった時の対処法というのが、まあ、相談者のお話だったのでその辺僕なりの視点でまとめてみました えー、私はあの普段ジャズドラムをやってまして、えーまあ、こういうのもだから音楽業界でどうしても悪口批判って多いのでやっぱり相談がたくさんあったんですけど、まあ、こういった内容のお話とかあと音楽の内容とかをやったりしているのでもし興味のある方はチャンネル登録してくださいねそれではこの内容を細かくお話ししていきたいと思いますはい こだわってるからこそ出るものということですね。僕も音楽で喧嘩したこと何度もあります。本当にあの、殴り合いまではいかないですけど、本当に怒鳴り合いの喧嘩をしたことがありますが、まあ、こだわってなければいちいち衝突したくないものであって、成長を促すものであったり。 ややっっっっぱぱ喧嘩ししよかたたなとと思うこともやっぱあったりするしまあ言い方伝え方っていうのは特に若い時はこうきついのでそれは伝え方を変えるとそれだけでもあんまりこうねあのちょっとクッションになったりするとは思うんですね大体いいミュージシャンでそうなんですけど結構ぶっきらぼうにしゃべるのでなんかこう向こうとしては良かれと思って言ってることもなんかカチンってきたりとかすることはよくあると思うんですねまあその辺は後で伝え方っていうところでお話ししていこうかなと思います えー、まあ彼で悪口を言うとかネットで一方的にするっていうのはやっぱりこれやっちゃうんですけどああのー、まあ、これって僕は徳の貯金を使い果たすと思ってるんですね。で人間っていいことをすると徳の貯金っていうのがちょっとずつ溜まっていってでこうよくあるじゃないですか同じこと言ってもすごく説得力のある人と説得力がない人があるっていうか徳の貯金っていうのが溜まってる人はなんとなくオーラに出てきて。 で、そのこういうこう悪口を言ったり、一方的に自するっていう人は、やっぱりこう、そういう特徴の貯金を使い果たしてるんだろうなっていうふうに僕は思います。大体いい、僕も YouTube やってるとですね、やっぱり一方的にこう言われるんです。まずま ず, まず名乗らないみたいなね。で、その、そういう人たちに、まあ、僕も一時期すごくこうちゃんとこう、丁寧に返してたんですそういう人って、なんか違う方向に話を持ってったりするし、まあ、 もちろん分かり合えることもあるんですけど時間がかかるし実際にこうなんていうんですかねこう確信ついたところまで話がいくと突然連絡が途絶えたりとかするしまあ正直僕の時間をそこに費やしたくないということで最近はもう完全にえとまあそういう人にはそっとしておくというえ何もこう何もこちらから返信しないようにはしているんですけどまあ実際それでこう悪口書かれるとやっぱいちいちそれなりに僕もちょいちょいへこむんで。 なので、まあ、あんまり見ないようにはしてますね。なので、悪口っていうのはそばに行かない方が僕はいいと思いますし、悪口って癖になるんですね。で、言ってないと、で、なんかこう、悪口って言うと、やっぱストレス発散にはなると思うんですけど、これはあの、心理学的にも、あの、その、データが出てるみたいなんですけど、悪口はやっぱりストレス解消して、それ以上に自分にダメージが来るんですね。で、ダメージが来るからまたそれをやるっていう、こう、悪口のループに入っちゃうので、まあ、 コツはですね、もうとりあえず悪口言いたくなったら一旦黙る。こうですね。で、あと、こう、なんて言うんですかね、立ち上がって歩いてみたりとか、こう人間ってこう、こう、負のオーラっていうのはこう溜まっちゃうので、動かないとダメだっていうんですね。あのー、これ、ホテルマンのよくあるやつで、こう、相手がこう、ものすごく怒ってる場合は、どういうふうにするかってうと、必ず部屋変えるんですね。しかも、できるだけ2階とかに階段を上らせるんですって。そうするとこう ガーってうせきしたときに座ってるととかこうお話始まるじゃないですかうせきするとそうするともう止まらなくなっちゃうんですなのでまず一旦あわかりましたじゃあ担当の者が、えー、とお部屋を用意しましたのでこちらにお願いしますって言って必ず2階までで階段を上がるっていう作業をして部屋を移動するぐらいの運動をするとかなり収まってるらしいんですねでこれあの僕の好きな中谷に、えー アキさんの、えー、本で書いてあったんですけど、えー、まあ、ムカつくことがあったら、立ち上がってうろうろしながら<音楽>、ハッピーバースデートゥーユーがちょうど大体1曲歌うの15秒かかるんで、<音楽>ハッピーバースデートゥーユーを15秒歌うと、そこから落ち着いてから話しなさい、みたいな話をしてるんですね。僕、結構やってますね。まあ、誰のハッピーバースデートゥーユーか分かんないけど、<音楽>ハッピーバースデートゥーユーみたいな、最後までこうロ朗と歌うと、まあ結構落ち着いてしまうので、 そこからあ何で怒ってたんだっけってなることもよくありますね。だから悪口言う前に、えー、一旦こう口から発信してしまうと、負のスパイラルに入っちゃうん、ね、で、この素のスパイラルに入るから、発信する前に一回ぐっとこらえるみたいな感じね。悪口は思っちゃいけないわけで、そこまで人間成人君主じゃない。僕だって思うし、思うこといろいろあるけど、でもその一、一旦発してしまうといろんなことが生じてしまうので、口で発するよりも、その、 そっちのループに入る前にいいとこ探したりとか自分がこうもっともっとやりたいことを考えたりとかするように僕はしてますねはい悪口批判は負を引き寄せるということですねやっぱその時に話した人周りの人から意外と広がってますねこの人こういうふうに会うとこういうふうに言ってるみたいな感じはねでまあ、たとえ一人であったとしても口からこう発信してしまうとやっぱ負の波動ができてやっぱ引き寄せてしまうこれは まあいろんな人が言ってますしこの波動っていうのもまあなんかこうちょっとうさんくさいですけどでもやっぱあると思うんですねやっぱりそういうこう人間が走ってる波ってあのお水をこう何お水に喋りかけながらこう 凍凍ららせせるるとと瞬発にキュッて凍らせるとっててっっいう本知ってますかああのー、あるんんすよなんかこうお水にこのすごく悪口を言いながらわーって悪口を言いながら瞬間で凍らせるとすっごいバラバラに結晶になるんですってだけど「ありがとう」とかそのすごく褒めたりとかする言葉とかそういうこう優しい言葉をかけながら凍らせると綺麗な結晶ができるっていうそれはやっぱ 言葉っていうのはやっぱその波動がやっぱあると思うんですね。だからその波動がやっぱ同じものを引き寄せるっていうのは僕あると思ってるので、なるだけ悪いことを発信しないように。どうしても言いたくなったら、まあ僕でもやっぱり言いたくなる時があるので、やっぱ時間を決めて言う、もうタイマーも流せるぐらい、うん、時間決めて言った方がいいと思いますね。で、その後、ちょっとフォローしてあげる。これはすごい大事ですね。結局全部言うにはちょっとフォローする。あのー、エンプティーチェアっていうのが、あのー、 心理学でですねエンプティーチェアっていうのがあるんですね。エンプティーチェアっていうのは空の椅子ってことなんですけど、まあ僕もよくやるんですけど、1台でもいいんですよ。1台でもいいんですけど、まあできればこう。 向かい合わせにこう椅子を2つ用意して、で自分で、これはワークでやるんですけど、これ一人で、自分一人でやってもいいし、誰かに見ててもらったりするとまあ効果的だったりするんですけど、ある も, うものすごいもう自分が悪口を言いたくなる人がいたら、その人がもう向かいの椅子に座ってると思って、自分はこっちの椅子に座って、ずっと悪口言うんですよ。もう思ってること全部言う。まあこれだから、時間決めて、もうじ、これ自慢時間決めなくてもいいんですね。もうとにかくこうもうも出し尽くすまで言う。 ででででで話すすするんんよよもう散々言う言今度どうするかって今度反対側の椅子に座って今度は言った側の人間の気持ちになって言い返すんですあそうかそういうふうに思ってたんだでも俺はさとかみたいなことすっごい言い返すでこれをまあ1回でもいいしできれば複数回やるそれに対してこうまだ言いた い, た, たいことがあったらこっち側の意見を言ってで向こうの意見を言ってそうすると相手の気持ち側に立てるんですね で相手としてはやっぱり自分のまあ相手がそうやって言ったってことはもう僕が自分の相手の立場であれば絶対そういう、まあ、いろんな事象があってね、まあ、育てられた環境とか自分の今の環境とかあったらどうしてもそういうしか選択肢はなかったと僕は思っているので。 そうすると相手なりの言い分があるわけです。それを理解するってことですね。これやるとかなり効きますね。僕たまにやりますね。でまあ、こういうくるくる丸い椅子で反対向いたりとかして。NLP っていう心理学の中にもあるんですけど、やっぱり悪いイメージをずっとこう振りほどくのに、立ち上がってバーンってこうその服を脱いでるみたいなこう仕草をすると、実際に心が軽くなったりするんですね。だからこう やっぱ動きを伴った方が相手の気持ちになりやすいというか、ね、だからエンプティチェアもちゃんとこう場所をこう移動するっていうのがすごい大事ですね。こういう感覚ってすごい、なんかバカらしいと思うんですけど、やってみるとだいぶ違いますね。エンプティチェアね、ぜひ一度試していただき まあ、相手の全否定ではなくて自分がそのことによってどう感じたかで話すっていうのがやっぱりこう悪口を言う時もだからそのあいつが悪いあいつはこうしたからあいつがこうだからあいつはこうだからって相手が主語になるとものすごくダイレクトにこう悪口になってしまうので彼がこういうふうにしたときに俺はこういうふうに感じたんだっていう形をするとまあ悪口でもだいぶマイルドな感じになりますねまあこういうのってねあの僕が教わった時はあのアイメッセージ言うメッセージじゃなくて アイメッセージ自分のメッセージお前がこうだからお前がこうだからっていう感じじゃなくて自分はそのことに対してどう感じたかっていうのを伝えなさいって言われましたね。 自分の感性と違う悪い部分っていうのは目立つんですね、えー。極悪人で良いところが49、悪いところが51っていう、これある本に書いてあったんですけど、まあ、あのー、これはデータがあってこう言って言ってるわけじゃなくて感覚で言ってるだけなんですけど、まあ本当に世の極悪人という人でも、えー、49が良いところで悪いところが51だよっていう、あのー、人を動かすっていう本にも書いてありましたよね。あのー、要はアルカポネという極悪人がいて、みたいな、ジャズの 人,、ね、人だからね。アルカポネというう人がやっぱりこう 自分はこんなに社会のためにいいことをしてきたっていうふうにやっぱ本には思ってるんですね。だからこう禁酒法時代にいろんなことやって人をこう殺めたりとかいろんなことしてるんですよ。すごい悪いこといっぱいしてるんだけど、俺は社会のためにやってきたんだってやっぱり言うんですね。極悪人でも自分はいいことしたとずっと思ってるし、実際にいいこともしてるんですね。やっぱそういうことでもやっぱ悪いところの方がちょっと多かったりする。でも 極悪人でやっぱ51ぐらいなんで、普通の人だとやっぱ70、80はいいところがあってやっぱ20、20、10あたりぐらい悪いところがあって、それがすごく目立ってしまうんですよ。だからその残りのいいところっていうのは見てないことになってしまうから、やっぱりその相手のことちゃんと見てあげるっていうことがすごい大事で、なので悪いところはね、目立つんです。やっぱりすごく言いたくなっちゃうんですねで。特に人間は自分がしてはいけないと思って、いい子にしてようと思って、えー それををややっっててるる人を見たりととかすすぱ過剰に反応してしまうんですねだから俺はこういう特に音楽家だと俺はこういう演奏はしたくないと思ってるその演奏をポンってしてる人を見るとやっぱ過剰に反応してしまうんですねでも人それぞれその要は立場とか順番とかそういうのがあるのでそこに対してやっぱり言ってしまう気持ちはわかるんですけどやっぱりそのそれはやっぱ人それぞれなのでだから人が気づかない良いところを話せたら僕かっこいいなと思ってますだから 悪いところがね、例えば51あって、いいところが49だったとしたら、その中で普通の人が目立ついいところよりも、あ、こういう、この人ってこういうとこすごいいいよね、みたいなところが言えると大人だなって僕は思ったりしてるので、できるだけそうい う, こうあ苦手だなと思う人でも、人が気づかない良いところをできるだけこう探すような癖はつけてます。 まあ彼の演奏はどうこれはまあちょっとジョークの話なんですけどよくこうミュージシャン同士でですね彼の演奏はどうっていうと大人なミュージシャンはですねうん彼はすごいいい人だよって言ってそれすごいいい人って言った時点で演奏はいまいちっていう風な分かるみたいな話ですねこれ打足だったかもしれないですけど。 好きになる必要はないけど共存できるようにするっていうのは僕はすごくできるだけ考えてます。共存できるっていうのは一緒のエリアにいる必要はないけれど、できるだけ離れたいけど、だけど、まあ、共存、要は相手が存在することは別に否定はしないっていうふうにうまく考えているというか。 あのこれものすごく難しいよね、無教会っていうね、ケン・ウィルバーっていうあのトランスパーソナル心理学っていう、えーまあ、分野の、まあ、有名な人でものすごく頭のいい人でも、僕も2冊ぐらい本読んだんだけど、めちゃくちゃ難しくて、ちゃんと僕が理解してるかよく分かんないけど、無教会、えー、人間っていうのは境界線を引くから喧嘩になるんだって、だから、まあ、黒い人、白い人とかね、あのー、こう、要は、 日本人それ以外みたいな線をぶって引くからだからまあ争いっていうのは生まれるんですよでも人間って本当に境界があるんでしょうかっていうねこれはもう僕がその勉強した時に教えてもらった先生が言ってたことですけど要はあなたとあなたじゃないところの境界線ってどこなのっていう話なんですねじゃあ、えー、あなたとそれが違うとこっていうのはこの皮膚よりも内側なのみたいなじゃあ皮膚があなたなんかで溶けちゃったらあなたじゃなくなりますか 腕が切れたたたたとしたらあななななじゃなくなりますかみたいなでこうこうやっていろいろなものをやっててどこが境界線なのってなった時に実は境界線なんかないんですよみたいな要はある宇宙の生命体の中のあなたは一部として存在してるだけでそのなんかこう生命体の一部なのになんか 他人と分けてててるっていい。ううに考えてしまうから良くないでも子供として生まれてきたら最初はえこう自分っていうのとえペルソナっていうのであのこう自分の自我と自分じゃない部分要はさっき言ったこう自分はこうなりたくはないっていうでもこれは自分でもこう欲求としてあったりするんだけどそれを抑えたりする自分があって。これと、まあ あの要は戦うわけですよだからここを見ちゃった時にすごく嫌悪感を生じたりとかするんですけどでそこからだんだんこう、えー、成長するにつれてこう要は人間と か, いうか生命体みたいなのは全部一緒だって気づいていって最終的には宇宙全部が同じものであってっていう、まあ、考え方らしいんですけど<笑>まあでもそのなんとなくその境界線っていうのは元々なくてそれを人間の思考で境界線を作って。でも 科学って発達するためには境界線を作ったから発達すると思うし僕はまあその要は無境界にすればいいっていうふうには僕は思ってはないんですけどで境界引かずに対局にいる人要は自分が苦手な人っていうのは要はそのこのあるこう生命体の中の、まあ、自分と反対側の人だから、まあ、距離をとって存在を認めてあげるだからその彼がいなくなることによって何かおかしくなっちゃうからだからやっぱりその 局にいるる人としてて扱ってあげるそうするとまあお争いもなくなるでしょう、まあ、でもやっぱある程度仕方ないと僕は思うんですけどね、うん、まあこう食物連鎖とかうまくまあ、均衡していくっていう風になってるけど例えばまあちょっとふといつも思ったりするんですけどゴキュブリとかがものすごい繁殖力なわけじゃないですかある程度駆除しないとね まあ、だからそれを食べる動物がいて、こうその要は生命体と成り立ってるのかもしれない。だからまあそこを人間が崩したから駆除しなきゃいけないということなのかもしれないですけどね。でもまあ、ある程度は仕方がないとは思うんですけど、でもまあ、そのにまあ、少なくとも人間同士でいるとですね、えーまあこう 相手の存在嫌いだけど、まあ、できるだけ一緒に会いたくないし顔も合わせたくないし、えー、その同じ距離の中にはいたくないけどでもまあ彼がいるっていうことはすごい大、まあ、世の中にとって大事なことだなって思うようにはしてますね。 伝え方のポイントですね。伝え方のポイントとしてはですね、まずは正論を言う場合特に気をつけるということですね、えー。正論を言ってたら俺は正しいと思っている人はその方が多いんですけど、えー、これ僕の師匠に教えてもらったんですけど、まあ、人に嫌われたかったら正論で論破すればいいんだよ。嫌われたかったら簡単、もう正論で論破しちゃえばいい。正論で論破された人は必ず憎しみを持つんですね、その人に対して。 特にこうフィードバックっていうのとえ正論っていうちょっと違っててこう背中にゴミがついてるよって言って相手が見えてないものに対して教えてあげるのはいいんですけど相手が分かっちゃいるけどやめられないみたいな要は「うーん痩せたらいいのに」とかさ「いや分かってるよ」みたいな「タバコやめたら?」とか「いや分かってるよ体に悪いよタバコは」って「いやそれ分かってるんだけど」みたいなこういうのってあのー いいう時はもののすごく気をつけないとあのー、そこでさらに正論で論破してしまうと相手は必ず自分に対して悪い感情を持ってしまうので伝え方のポイントとしてはやっぱりこの正論いうときは特に気をつける。ハリネズミの法則ってことでですねハリネズミって、ねまあ、要はこう、ね、相手に近づきすぎるとその針が相手をついちゃうわけじゃないですか。だから要は うまく合わない人はハリネズミ同士だと思うんですねだけど相手だけお前だけどけっていうんじゃなくてお互いにこ の, この 針, 針が当たらないところの距離感で、えー、過ごすといいんですよっていうのを、まあ、教えてもらいましたね。 でまあこれもさっきアイメッセージって相手が主語にならず自分が主語になる自分の気持ちを伝えるとそういうことをされたことによって僕はこう感じたよって寂しかったよとか、えー、すごくこうびっくりしたとかいや そ, ういうそういう時に自分はすごくこうなんていうの疎外感を感じて寂しく思ったとかそういう伝え方をするとまあマイルドにはなりますよね、まあ、人間って相手がの中にある自分のいい自分要は それを育てようとするん、ね、だから 恋, 恋人とかもそうだけどだから自分が例えばきっかけが「英語上手ですね」って言われて英語勉強一生懸命勉強してでこう要は彼女の中に自分が英語のすごい得意な自分っていうのをこう育てていくわけですよまあ例えばの話ね。でそうしたらその結局喧嘩してる時に「あんたの英語なんか全然発音良くないじゃん」って言われたりとかするとだから彼女の中にいた自分が全部壊れてしまうと、まあ、破局になってしまうってことですね。 相手との関係っていうのはそこなのでやっぱりその絶対にこう潰してはいけない部分とかもあるしだからその自分の気持ちを伝える時にはうまくこう自分が主語になって感じたこと相手を全否定するっていう言い方をせずにあの相手のこの行動が私にとってどう思ったとかその言動がその私にとってどう思ったっていう話をするようにするこれが伝えた方のポイントですね。 はい、悪口が始まった時の対処法ですね。まあ、自分が言わないでも他人が悪口を言うっていうのはよくあるわけですね。まあ、僕はまあこれはまあ一番その場を離れるですね。えー、黙ってその場を離れるっていうことをできるだけするようにしていますあの。絶対に会話に参加しないようにします。だけど、まあ、再加せざるを得ない場合があったりとかすると、これは相づちと言葉の反復を使って相手の話していることを鏡のようにして見せてあげるですね。例えば、こう、あいつってさ、 全然練習してなくてヘタっぴーだよねみたいな話をするとするその時にまあそうだよねとかまあそういうとこあるよねとかって言うと結局同調してることになるわけじゃないですかなのでまああんまり練習しないから彼の演奏はすごく未熟だと思っているんだっていうふうに言ってあげるってことですねだからこの相手の言ってることをそこうやって僕は受け取ったけどそうですよねっていう話をして聞き取ってあげるそうするといや いや全然練習してないってわけじゃないんだけどって言ったあ全然練習してないわけじゃないけどちょっとまあ練習量が足りないっていうか世間一般には足りないと思ってるんだ」世間一般の」って言われるとって言ってこ う, こういうふうに言って一時期こ う, そのうまく収めたことがあるんですけど、まあ、それ全員に聞くかどうかはちょっとわからないですけどとにかくこう悪口を言ってる時はその人の悪口を こ, うこっちの意見を全くゼロ挟まずにそのまま返してあげるこういうふうに聞こえたけどそれでいいみたいな。 こういうふうに聞こえたけどそれでいいっていうのを返してあげるそうすると相手がいやいやそこまでは言ってないしねっていう話で悪口が収まることがすごく多いですねこれは僕はまあ気をつけてまあ会話がどうしてもこう会話してる中でそういうのが出てきたらできるだけこういうふうにして止めるようにはしてます最終結論ですね、えー、良いところを探そうということでですねまあ悪口をバンって言いたくなったらそれ以上に良いところを探す えー、あそこいいよねとか、こういうところはいいよねみたいなところで、悪いところは自分の心にしまっておくっていうふうに僕はできるだけするようにしてます。成人空手じゃないんで、ついつい悪口言ってしまうときもあるんですけど、そのときはやっぱり少しフォローしてあげる。相手の気持ちをわかるようにちょっと努力してあげるっていうのがすごい大事なんじゃないかなとは思います。で、嫌な人は、まあ僕も好きな斎藤一人さんが言ってるけど、嫌な人がいたら走って逃げろですね。基本的に走って逃げろです。 えー、距離保保てるんだったら保ちましょうでもどうしても距離保てない人自分の、えー、大事な人、まあ、その伴侶とかねそういったこう、まあ、家族とかそういったものに対しては、まあ、うまく距離を詰めつつ斎、まああのー、藤ひとりさんも言ってますけどちょっと喧嘩してちょっとかわすんだよみたいな新幹線に向かってこう体当たりしたらもう絶対勝てないけど新幹線でバーって迫ってきたらちょっと避けてあげると一個も当たらないんだ。 だからそのスッと避けてあげながらこううまいことこ う, えこう付き合うんだよみたいなねたまにどうしても戦わなきゃいけないってかちょっとだけ喧嘩してでまたかわすんだよっていうことを言ってましたねだからまあそういう状況をうまく作りながらまあ良いところをちょっとずつ探しつつまあやっていくしかないって形では僕はないと思ってますけどねそれでもなかなか付き合いむ難しいなって思いますよね斎藤ひとりさんの言葉ですごく僕は好きな言葉があってえまあ要は いいところを探すゲームをしてるんだ、お互いに。だからこうやって一生懸命褒めてあげる。で、こう褒めてあげてもこう、いや、まあそんなこと言っても俺はそんなことでやとかこうこう、ね、反応してくるやつがいる。と友達に対して、えー、まあ嫌なやつだなと思ったときに、そいつの、や、あいつ嫌なやつなんだよって言うんじゃなくて、いやー、達人がいてさ、俺がいいところを探そうと思って、一生懸命しゃべってるんだけど、全部かわすんだよ。達人がいてな。 っていう話をする。そうするとちょっと面白くなるじゃんみたいな、ね。すげえなと思ってそういう考え方できるのって。だから達人、今日も達人はね、一個も触らせてくれないよ。もう本当に俺ぐらいの実力だともうその、触れることすらできなかったみたいなお話をすると楽しくなるじゃないですか。まあ、そういうふうにしてまあ、うまく人生を交わしながら生きていくんだよっていう話ですね。だからまあそれは、 嫌な人がと当たるっていうのは必ず何かこう自分に与えられた試練だっていうふうにも言ってますけど僕もそういうふうにはちょっと考えるようにはしてますでできるだけそんなもう嫌だなって思うことを考えててもまあひとりさんもよく言ってますよねあのお前がもうあいつのこと考えたらもうムカついて眠れないでもあの人寝てるよみたいなあの人はぐっすり寝てるよみたいなそんなことのために悩むことないよっていうふうに言ってますよね なのでいいところを探してまあ、悪口っていうのはあまり発信しないそうするとだんだんだんだんその悪口を言う人が周りに減っていきますよねやっぱ波動が違うから 居, 居場所が悪いでで実際にそうやってしゃべってるとなんかそのそのまま鏡に返されているやっり 居, 居心地悪いわけじゃないですかで悪口を言わざるを得ない人っていうのはやっぱそういうい波動なので 合わないいかかかららだだんだん向こうう近づななくくってくるっていうのは本当にそう思いますねなので、えー、悪口っていうのはできるだけ言わない方がよくていいところを探していっていいところの話をしてるとそういうことがしゃべるのが好きな人が集まってきてやっぱりいいことになっていくっていうふうに僕も思ってます。 というわけで、えーまあ、今のところの僕の考え方ですね。今、ま、日、あ、エルバの話とかでもですね、ものすごく難しくて入り組んでいるので、僕がちゃんと理解できてるかどうかわからないですが、僕なりの考え方ですね。なので、えー、これが全て正しいわけでもないんですが、えー、皆さんがもしその悪口が始まった時に、なんかこういうふうに対処してるよ、こういうふうにしてるよっていうふうなのが、い, なんかいい処方箋があったら是非、ぜ、え、ひ、ー、コメントの方とか書いてもらったり、メールマガの方で、ね、メールいただけると嬉しいと思います。 本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。